こんにちは、アブロードです。今日はですね朝起きれない時の対策これをやれば起きれるようになりますよっていう話をしていこうと思いますえ皆さん朝起きれないなとか朝起きたくないなと思うことありませんか特に冬場もう全然起きれなくてもう布団から出たくないベッドから出たくないってことがあると思います僕も会社員時代朝5時に起きて仕事行ってたんですよすっごい眠くて眠いのになんでこんなに朝早く起きないといけないかなっていうふうにめちゃくちゃ思ってました でで実際朝起きるのが毎回憂鬱なんですよねでそう思ってきた時にじゃあどうしたらもっと快適に起きれるのかもっとストレスフリーに起きる方法があればそれを使って快適に起きて快適に会社に行けたらよりストレスがなく生活できるんじゃないかなと思い始めて朝起きる方法をすごく研究しましたで今日はその具体例とプラスどうやって僕が朝起きれるようになったのかっていう話をしていこうと思います僕のチャンネルでではこうしたですねあのライフハック の方法だとかコストパフォーマンスのいい生活をしてより自分の時間を作ってより自分のやりたいことにお金を使いましょうという話をしていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日はですね朝起きれない対策の方法について3つのパートに分けてお話をしていきます3つなんですけどもまず1つ目何かっていうと快適に起きるための朝の環境を整えることを1つ、えー、ポイントにしています何か 僕がやったのはエアコンを1時間前にセットすることです。これからなんか簡単じゃないって思う方もいらっしゃると思うんですけどやってる方もいらっしゃるかもしれませんねあの冬場寒くて起きれないとか夏場めちゃくちゃ暑くて気持ち悪いってことありませんか僕はその環境朝起きた時のあの憂鬱感をなくすためにエアコンをセットするようにしましたこれ1時間前にセットするんですよ 起きる1時間前にエアコンをセットして暖房だとか冷房だとかをセットするんですよねそうすると朝自分が起きるアラームで起きる瞬間にもう快適な環境になってるんですよこれポイントです大体いいエアコンを夜つけて1時間後に切るようなタイマーをしてる人がほとんどだと思うんですけども1時間起きる前の1時間前につけれるっていうセットをするとすごく快適に起きれます これよくて何がいいかっていうとやっぱり朝起きる時って特に冬は寒い時って寒くて起きれないってことが発生しますよねそれをなくすことができるとなんで一旦エアコンをセットして起きれるようにしておくとすごく気持ちよく起きることができますプラス僕がもう一つやってるのは何かっていうとえ電気毛布2000円で買える電気毛布をつけてますこれを朝起きたた瞬間に寝ぼけた ののでで最大の出力にすするんですよオンにして最大の出力にすると床がめちゃくちゃ熱くなるんで快適に起きれます僕がやったことっていうのは朝起きた時に寒くて起きれない状態をなくすっていうストレス対策をしましたこうすることによって朝起きれない時の快適さを維持できるという感じになってます1つ目が快適に起きるための朝の気温設定については お話でした2つ目2つ目何がいいかっていうとシンプルに早く寝る こ, とですこれ結構あのやってない人が多いんですよ何かっていうと朝起きれない理由はやっぱり睡眠不足ですよね朝起きた時に例えばあの休日10時間寝た時ってやっぱり簡単に起きれるというかああそろそろ起きるかっていう感じで起きるじゃないですかその状態をあの平日でも作れればいいんじゃないかと思い始めて僕は10時間ぐらい寝るようなあの仕組みを 作りましたで何をしたかっていうと早く寝ることです例えば12時に寝て7時に起きる7時間睡眠と10時に寝て、えー、朝5時に起きる7時間睡眠って睡眠の時間は一緒なんですよなんであこれだったらいけるんじゃないかと思って僕は夕食を食べた後とお風呂に入ってすぐ寝るっていうふうにやってましたで7時間睡眠とってプラス5時に起きると朝の2時間が自分の時間として使えることができます いつもは12時に寝て7時に起きるっていう7時間だったのを10時に寝て5時に起きるっていう7時間にするだけで朝2時間空くんですよ。これすごくおすすめのポイントで僕はすごく朝方タイプだったので朝早く起きて自分の仕事をしてっていう風な活動スタイルをしててそうするとやっぱり快適に起きれるしストレスもなくいけるというところです。 でプラス10時に寝ると何がいいかっていうと成長ホルモンの分泌が流されるっていうふうに言われています腸回復だとかあの回復よりあの睡眠の質が上がったりするっていう話もあるぐらいなんであの朝早く起きてでシンプルに早く寝るというような生活をすると快適になるんじゃないかなっていうので2つ目にシンプルに早く寝るっていうことを入れてみました次3つ目何かっていうと朝自分の仕事をすることです 僕がよくやってたのは朝5時に起きて2時間を自分の時間に使っていましたこれ結構ポイントです、えー、僕がもともと銀行員だったんですけれどもあの資格試験の勉強を取らないといけなかったんですよ。資格試験の勉強を毎月、えー、更新でどんどんどんどん資格を 取, れ取らないといけない業務があったんでそれを業務の一環で勉強するんですけどやっぱり夜って勉強できないんですよね。例えば9時とか10時に帰ってきて、きそこから、 目、ね、を惑せながら勉強したって全然頭入ってこないですよねそういう状態が嫌だったんでもう眠いなら眠いなりにもう諦めてすぐ寝るんですよ10時に寝て5時に起きるで2時間な朝の2時間の間に勉強するっていうサイクルを立ててましたそうするとすごく心も快適になって何がいいかっていうと朝起きて2時間勉強したっていう気持ちになるんですよね これが良くて例えば勉強が進んでない時ってすごいストレスになってあの1ヶ月後のテストに間に合わないんじゃないかなっていう不安がすごくよぎってましたでも朝5時に起きて勉強することによってあ今日は勉強したんだからすごいねあの今日の業務もしっかりやろうっていうふうに朝のモチベーションが上がるんですよでこれは僕今の習慣でもなっていて午前中に早く起きてで午前中に今日の日の仕事をバッと終わらせて午後からはもうひたすら遊ぶっていうことをしたりだとか 午後からはひたすら YouTube の撮影したり午後からは YouTube を見たりっていう風に自分の時間を有効活用するために朝方に仕事を入れるってことを今でもしてますそれぐらい僕が好きなことなんでよかったらぜひぜひやってみてください でここからなんですけれども次何がいいかっていうとちょっとハイレベルな朝の使い方というか時間の使い方の話をしていきます皆さん多分朝起きれないっていう方はいろいろと試行錯誤されて自分で自分のいい朝の起き方っていうのを改良していくのがいいと思うんですけども実際に僕がやったやっている朝のルーティーンをまとめていこうと思います6つですね6つ僕がやってるルーティーンをハイレベルなところっていうところでお話ししてくだ 何をやってるかっていうと一つ目カーテンを開けて寝ることですこれちょっとやってるんですけどもレースのカーテンだけにして遮光カーテン遮光カーテンは開けるようにしてますそうすると朝日が入ってくるんですよ朝日が入ってくるとやっぱり人間ってそういうふうに体ができてるんで朝日を浴びると自然に起きれるようになってます、えー、セロトニンメロトニンの分泌を促すようになってくるんで朝日を浴びれるような状態にしてカーテンを開けて寝るとそうすると朝快適に起きやすい のが1つ目です2つ目電気毛布を最大出力にするこれ結構よくて2000円の電気毛布の話をしたんですけども朝起きた瞬間にパッと、えー、電源をオンにしてそこから電気毛布を使うっていうことをすると朝快適に起きやすいです次3つ目何かっていうと寝ぼけたまままを再生します僕は朝起きて、えー、朝日を浴びながら、えー、電気毛布をオンにしてそのあとに YouTube をオンにします でで聞き流すんですんよ例えば教育系の YouTube だとか例えば僕の YouTube でもいいんですけど YouTube をオンにして YouTube を再生することによってもう寝ぼけながらもとりあえず聞きながら頭に入れておくとであ面白いなって思い始めたら結構脳が起きてくるんで簡単に起きやすいとあのよくありがちなのが朝起きてすぐ布団をばッて あげるるる人がいいじゃななでですすかかかれだと結構スストレスがかかるんですよ起きないといけないっていうあの気持ちが僕は嫌だったんで起きてちょっと布団の中でとかベッドの中で仕事ができるとか、えー、ベッドの中でも情報収集ができるようにもう寝たまま YouTube を聞き流すっていうことをしていますこれ結構ストレスがかからないのでおすすめです次4つ目もう起きた瞬間起きて YouTube をい聞いてその後からもうすぐ歯を磨きに行きます 僕は朝食あんまり食べないタイプです。なんで朝起きてすぐに歯を磨いてで、顔を洗いながらドライヤーで髪の毛セットしてっていうことをしてるんですけども、そうするともう身支くが全部整うわけですよ、ね。顔を洗って、ドライヤーかけて、頭セットして、あとは服着替えて出れるぐらいの状態まで持ってくるっていうことをすると、もうすぐすぐ支度ができるからっていう感じです。やっぱり女性になると、あのメイクだとか、 髪の毛のセットだとかっていうもう結構いろんなタスクがあると思うんですけども男性であればこういうことができるんでよかったら男性の方に真似してみていただければなというふうに思います女性の方でもぜひぜひねあの YouTube 聞き流してで起きてからでそのまま洗面台に向かうっていうのもやってみてはいかがでしょうか で次5つ目は、まあ、食, 食事の話なんですけども朝食食べなくてもいいなと思ってます何でかっていうとあの朝食をあの発展させたのってマーケティングの影響だっていうふうに言われていますあのエディソンがトースターを作った時にトースターを販売する時にあの朝食をえパンを食べるっていう習慣を広めようとしたっていう話があるぐらいえ朝食はもともとなかったっていうふうに言われてますで例えば 朝食食べないと朝食べないと昼間元気になりませんよっていう話があるんですけども正直食べた瞬間から元気になるわけでもなくその食べたものって結構消化にエネルギーを使っているで余分にあのエネルギーが出るわけですよねそうなってくると朝わざと食べなくてもいいんじゃないかっていう説が最近は出てきてるんでそういった説を僕はあのね試しながら今やってる感じです で5つ目は朝食食べなくてもいいんじゃないかなというところでしたで6つ目何かっていうとコーヒーですねコーヒーは朝起きて1時間後ぐらいに飲みます何でかっていうと朝起きた時ってアドレナリンというかカフェインとかは必要なくて自分で自ら起きようとするんで結構徐々に徐々に目が覚めてくるんですよそこにわざわざカフェインを投入しなくてもいいっていうふうに言われてるぐらいなんでコーヒーは1時間後ぐらい2時間後ぐらいに飲むっいうことをしていますやっぱり カフェインってすごく、ね、シャキッとするのでカフェインをちょこっと飲みながらあのコーヒーを飲みながら朝起きてっていうことを、ね、繰り返すとそうすることによって快適に起きてでストレスなく生活できるんじゃないかなって話です今日はですね朝起きれない対策を細かくまとめていきました大枠としては3つ3つの話をして6つのポイントをおさらいしてみましたいかがだったでしょうか皆さんどんなことやられてますか よかったらね、シェアしていただければなというふうに思います、えー。エアコンをつけて朝快適に起きるとか、シンプルに早く寝るとか、で朝に仕事を入れてみるっていうのもいろいろと対策になるんで、よかったらやってみてください、えー。今日の動画がいいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter もや っ, てるでよかったら、Twitter も登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。